今日はなんでもない日のパーティーはできないね。誕生日は1年に1度きりだケーキを食べてプレゼントをもらってきちんと楽しまなければならないよ。え今日ってなんかあったっけ<笑>なんて嘘だよ嘘お前の誕生日でしょちゃんと覚えてますって。おめでとう監督生。 おい今日誕生日なんだって水臭いな教えておいてくれだちの誕生日は盛大に祝ってやるもんだろ来いよ食堂でなんかおごってやるハッピーバースデー覚えてたのかってこんなおめでたい日この俺が忘れるわけないでしょ ちゃんと君が喜ぶようなプレゼント準備してあるからね。ケイ君チョイスだから間違いなしだよ。お誕生日おめでとう。今日のために腕によりをかけて作った特別なバースデーケーキだ。何が特別かは食べてからもお楽しみ。みんなそわそわ待ってるぞ。早く行こう。 そそんなななに物欲しそうな顔で見なくてもお前の誕生日ぐらい知ってる。飛び上がって喜べなくて悪かったな。おい、今日はお前の誕生日らしいな。ほらよ、プレゼント。別にお前が一人になるタイミングを見計らって私に来たわけじゃねえ。勘違いすんな。 い飯食ってプレゼントもらってみんなに優しくしてもらってもう俺からのお祝いなんかいらないっすよね<笑>なーんちゃってくし冗談っすよおめでとうおお誕生日おめでとうございます今日は僕が特別にあなたの願いを一つだけ叶えてあげましょう まさか取引なんかじゃありませんこれは未来のあなたへの投資ですよお誕生日おめでとうございますささやかではありますが僕からのプレゼントをああここでは開けないでそれでは面白くありませんからぜひ一人の時にこっそりとねっ。 しょうにおく談話室に行こうぜ今日はお前の誕生日って聞いたから。 楽団とごちそうと象と金のラクダとクジャク と, とにかくいろいろ用意したんだめでたい日は盛大に祝わなきゃな今日は君の誕生日らしいなおめでとう象とラクダのパレードでお祝いとはいかないが俺にできる範囲でモテなそう あんたの誕生日やだすっかり忘れてた<笑>なんてねあたしの記憶力をなめないでもちろん準備は万端よこのあたしに祝ってもらえるんだから光栄に思いなさいおめえ今日誕生日なんだわ実家から送ってきたリンゴでジャム作ったけどいるあうん どうしたの変な顔して僕何かおかしなこと言ったかなポナニベセ君の誕生日なら私にとっても記念日さだってこの世界に美しいものが一つ増えた日ということだろう実にめでたいね あんまり親しくないやつに誕生日祝われても困らない趣味じゃないプレゼントとか反応に困るしえっそんなことないあっそうじゃじゃあ あ, あ, あのあたたたの誕生日おおおめでとうございます お誕生日おめでとう色々いろいろ検索したけど何をプレゼントしたら喜んでもらえるかわからなくてあネット上にある情報なら国家機密でもプレゼントできるよ何が欲しい今日はお前が生まれた日だなおめでとうところで誕生会はしたのか そうかいや聞いてみただけだ招待状が届いていなかったから気になってなすまない誕生日を覚えていたが準備が間に合わずいや言い訳はよくないプレゼントの代わりに今日は一日お前のやりたいことに付き合おう そんなところで何をしている誕生日というのは好物を食べて歌を歌って祝ってもらわなければならないのだ。そんなことも知らないとは仕方ない。僕が正しい誕生日の過ごし方を教えてやろうはて今日は何の日だったかおう。 お主の誕生日か道理でマレウスが朝からそわそわしておるわけじゃこれからもマレウスたちと仲良くしてやってくれ頼んだぞ誕生日おめでとうなんだぞお前は俺様の子分だからな今日だけは特別にツナ缶をあげてやるいらないなんでなんだぞ